ファミリーレジデンス来ました。三人一緒の場所からスタートだね。お、四人だった。何が出るかなツールボックスかー。え欲しいんだろ持ってけ。えー、ガチ目の声になっちゃったよ。 お伏せが追われてるね。おブセ頑張ってくれてるなーチェイスしてくれてる間にガンガン回すぞー。 すっごい頑張ってくれたねーキラーはクラウンだったのか離れてくれるかなつかず離れずだなー。 分離れないから行けるときに行かなきゃね猶予で逃げてくれーそのままメグを追いかけに行っちゃったかダメだったかーおーストライクだ 直してくれるありがとう。あの子のおかげであと一台。地下かー、ノーワンあるかどうか。ゲートも開けれてないなー。 もう一人仲間来てないかな行くか。危ない。まずい引いちゃった。うわあ、ごめん、間に合わなかった。 キングも地下か地下じゃなくてよかった離れないよねー しまったバレたバレたけど追いかけてこないなメグを助けられなかったからキングは助けてあげたいキング言うよみつでありがとう。 行けた？脱出だー。